パチパチパチパチパチはじめまして、鳥居美由紀です、ね。はじめましてですね。どうですか<笑>どうですかその初出演の気持ちは。初出演。気持は。まあなんか、チームで出てなかったのは僕だけだったんで。確かに。やっと出れたって感じです、ね。な、なんで出てなかったんだろう原因としては。リモートで、うん。あんまり一緒にいる時間なかったから、ね、全然一緒にいる時間なかったか。で、アンディさんが最初出たんだよね。 でああ、そっから、ね、多分マッツンが、えっ、ー、と、もう撮影するからって言って、えー、オフィスにちょっと寝泊まりした時に、うん、まあ、一緒にいる時間があったらちょっと撮ろうか、みたいな会話。そうですね。ただ、ヨシキと撮るきっかけ、きっかけがなかったんだよね。そうですね。もう、うん、あんまり一緒にいなくて、うん、で、群馬は撮影切ったんだけど、うん、一緒にいたんだけど、うん、それは僕の地元が群馬で、現地合理みたいな感じだったじゃないですか。うん、ああ、確かに確かに確かに。で、そのまままた別れちゃって、確かに。それううは。でも、そのまま、 日本一周行くってなっちゃったから確か確か、確かに確かに確かか確かに確かに確かになるほどねあなんかあの多分このポッドキャストを聞いてる方でまあよしきって誰わかんないって人がいると思うんで、はいはいはい、ちょっと簡単に自己紹介いきましょうそうですねはいまあなるべくみんなにわかってもらえるような自己紹介をお願いしますはい、はい、僕ははい、えー、と、えっと ゆすけさんの、ま、はい、まっつんさんと同じような感じ で, 同期ですね。まあ、同期で、はいはいはい、まあ、アンディさんはマネージャーだけど、うん、まあ、僕はクリエイターって感じで、うん、ゆすけさんの YouTube、Vlog とか、チュートリアルとか、編集したりしてる人ですね、うんはいはいはい。なるほどね。割とその最初、なんかそのサロン、トランスサロンでさ、基本募集したじゃん。はいはい。あの、応募して、動画見て、で、3名、連絡取って、うん、で、始めたんだけど、 やっぱみんな最初はね、やっぱクリエイターだったから。アンリさんもマネージャーやってるけど、ね、やっぱ最初クリエイターで編集お願いしてたから。うん、そういう状況ではあったけどね。うねどうなのその自己紹介動画を撮った時の感覚としては。結構多分、なんかその、3人いるじゃん。よ、う、し、ん、ヨシキが一番なんか、態度悪かったって話ですか。態度悪かったね。<笑>態度悪いというか伝わんなかった。あ、そうなんですか。なんかさ、ヨシキその、その喋り方、そういう感じじゃん。 感情あんまり。だから、アンディさんがなんか評価いいの、評価いいという か, か, か。アンディさんも、わかるじゃん。わかりますよ。その喋りたいで、よしきが<笑>一番なんか、面白かったよね。<笑>見てて。笑ったというか。なるほど。うん。どうなのその自己紹介動画を送った感覚としては。いや、でもまあ、今のき、その時の気持ちそのままなんかも伝えたって感じだったんで、はいはいはい、内容覚えてます覚えてないね。<笑>そりゃ。まあなんか、 まあなんか僕もなんかこういう思いで動画っていうなんかツールを使ってみたいな。まあいやって感じがあった気がする。いや違いますマジ全然違う<笑>なんか今がめっちゃつまんなくてあ、はいはいはいはい、なんか面白いことやりたいのとやっぱ自分で人生選んでいきたいって言って、はいはいはいはい、やりたいことが動画だから、うんうん、一緒に仕事させてくださいって言ったんですよ。なるほどね。なんで YOSHIKI に連絡したんだろう 多分なんかいろいろ条件はあるよね。やっぱ応募してく、来たとしても、やっぱり東京でやっぱ直接的に会えないっていうのも大きな理由だし。うん、僕を選んで思い出しましたよ。マジ僕はあれですよ。休学するって言ったんですよ。ああ、マジか。ああ、なるほどね。もうなんか退路立ってるじゃないけど、やっぱそこの、なんて言うんだろう。しっかり準備してるっていうその姿勢があったのかな、多分。そうです。あとなんか境遇が、なんか、 似てるっていう か, なかうはいはい、はい、なんか、休学、あそう、休学するっていうのを聞いたときに、なんかそういう、うん、なんか応援したいってなんかそれはあったわ。LINE 電話っていうか、の、ビデオ電話したときに言ってくれたのを覚えてます確かに確かに確かに。休学はやっぱでかいよね。コミットできるってことだからさ、実際に。うん、懐かしいななんかそう思うと。なるほどね。大事、自己紹介でこういう形になってると。自己紹介ちょっと途中であれしちゃったけど。もっとなんかみんなにわかりやすく自己紹介を。そうですね、うん。編集者としてやってます。 なんか、どういう自己紹介すればいいか難しいですけど、じゃあなんか、うん、なんで僕が動画クリエイターになりたくな、なりたいと思ったかっていうのを話したら、うん、いいですかね。いいよ、もちろん。その前にちょっとインバーター切っていくんね<笑>こ<れ><笑>いや。これはね、今キャンピングカーの中で収録してまして、そうだ、ヨシキくんがね、合流してくれたんですよ。 で、これドッキリっぽくて、<笑>なんかその、長野ミートアップで、トランスタロンの長野のミートアップやってめちゃくちゃ楽しかったんですけど、ほんとね、長野のミートアップ参加してくれた方、皆さんありがとうございます。で、そこに YOSHIKI が参加してくるっていう、びっくり玉まげた感じなんですけれどもそ、そっからまあ一緒に行動して、今キャンピングカーで一緒に収録しております。はい、じゃあ動画を始めたきっかけ あ, あそうですね、理由みたいな。理由。なんか僕、ね、うん。その、音楽アーティストとかめっちゃ好きだし、うん、憧れとかあるんですよ。はいはいはい。でも、なんか<笑>、 僕めっちゃ音痴なんですよ、はいはいはい。音痴で。まあなんかそんな。そんな気がしません。音痴で、楽器ももうなんか無縁だし、うん、でもなんかそういう表現するアーティストめっちゃ憧れてたんですよ。うん、で、そういうなんか表現者として、うん、そのいろんな部類があった時に、うん、自分が一番勝負できるのは動画なんじゃないかなって。ああ、そうなんだ。そうなんです。なんでまず動画始めたんだ動画始めたのはでも YouTube っすよね。それはユウスケさん限らず、うん 何を見てその、俺はさ、その YouTube で JR バリーズのあの海外のイケメンカップル、美男美女カップルがなんかサーフィンとかそういう大自然でライフスタイルを送ってる動画を見てインスピレーションを受けた。それはなんか自分がやっぱりそのサーフィンやってたし、自然大好きだしっていうなんか、その趣味が共通としてあったんだよね、その、その映像と、はいはい。それでインスピレーションを受けて、あ、もうそ攻こやろうと思って GoPro 買ったんだけど、そういう体験はあるのよ、きには。あ、ありますね。ん、どういう動画だったの それは、あれ、カネキンフィットネスって分かりますカネキン分かるよ僕、その、高校生の時に、うん、あの、バスケやってて、ゆうすけさんと一緒で。で、その、部活の、その、なんか、パフォーマンス上げるために筋トレやってたんですけど、うん、筋トレにハマっちゃって。マジでそれでカネキンフィットネスめっちゃ見てたんですけど、バキバキだったってこといや、バキバキではないですけど、うん、スクワット135キロとかや上げてました。マジですごっ。で、うん。なん か, か、その、カネキンフィットネスってなんか、いわゆるなんか、 普通の人じゃないですか。いわゆるなんか動画とかで は,、はいはいはい。でもなんかかっこいい Vlog とか、なんか出してて、はいはいはい、ああいうのなんか普通の人でも作れるんだってなった時にやりたくなったっていう。うん、なるほどね。すごいな。カネキンフィットネスの YouTube を見て、動画を始めたいと思った人に会うのは初めてだ。<笑><笑>なるほどね。そっからまあいろいろ多分調べていくと、あの俺の YouTube が復現してきてみたいなでで、ね。でもなんかうっすらは知ってました。ああそうなんマイヤー2018を出す前から知ってました。マジで それだいぶファンだね。<笑><笑>なるほどね。おもろいね。まあなんか巡り巡ってて感じ、ね、確かに。いやなんか、まあやっぱりね、このポッドキャスト聞いてる人とかも、やっぱ動画をこれからさ、やっぱ本格的にやっていきたいって話が圧倒的に多いし、うん、やっぱそういう人たちの背中を押したいなと思っていて、でもやっぱりその、なんてだろうな、その学校、大学生を送ってる時からさ、やっぱり今ってさ、まあいろんな意味でやっぱ成長してるじゃん。うん、なんかそれ、 こうなった、なんか一番のその行動の、なんて言うんだろうな。こういう行動した方がいいよみたいな、なんかあんの、うん、そういう気づきみたいなのは。えー、なんか、行動するのが早いとか、行動力ありますねってたまに言ってもらえるんですよ。全然自分では思わないんですけど。うんうん、なるほど。まあそんな、あれなんですよって感じなんですけど、うん、まあなん自分が心がけてることって言えば、その時やりたいことをやるっていう。うんうん、そうすると、なんか結局、早い動くのが、やりたいことだから早い。まあ だから、自分の心に嘘つかないっていうか、うんうん、なんかいや例えばなんか仕事をやらないと生きていけないからみたいなそういうのもあるじゃないですか。あるね。だけど僕もそうだったんですよ。うん、もうなんか仕事しないとか学校行かない学校行かないとか、うんまあ、バイトしないとユうスケさんの最初芦屋さんとやった時もバイトしないと生きていけないみたいな感じだったんですけどあでもまあそうじゃなくてそのバイトしなくてもいい方法をこう動画やりたいたび に, に, に考えてみたいなことを繰り返してやっていく。 そう、ね。自分のやりたいことを、もうどんどん、目の前のやりたいことをやっていくって感じじゃないですかね。確かに、それやると結果的にまあ行動ってのに結びついて、まあ今回です、そのトランスサロンの、まあ小さなね、コミュニティの募集ではあったけれども、そこからやっぱりね、トランスにジョインしてるみたいな形じゃないですか、うん、一緒にチームとして活動していて。だからやっぱりなんか、ね、なんかその、ちっちゃなことはやっぱ積み重ねだと思うけどね、うん。リアルイベントって来たんだっけまだ一回も来たんだけいや、あ、でも、うん。その 採用される前には行ってなかったんですよ。もう入って、うん、サロン入って結構すぐあったんですよね。うん、ああ、なるほどね、なるほどね。あ、そっか、タイミングがすごい良かったんだ。そうですね。10月に入ったんですけど、うん、多分10月ぐらいに、10月中に募集かかって、そうだね。でも、合格して、で、10月入会者のあ、が、その合格した後にあったって感じです。うんうん、ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そうだね。だからまあ、なんかそうやって、まあ、募集が来て、やっぱ動画を送るっていうのもさ、結構ハードルじゃん。 やっぱり、うん。でもそのハードルがなんかいい意味で、人をなんか、決めるというか。そうですね。それでなんか、そう、なんだろうの。動画を見て、こうやって今一緒に仕事してるってのはなんか、すごい面白い、巡り合わせだなと思いますけどね。だからやっぱり行動ですね。そうですね。うん、行動あるのみです。これトランスサロンにはなんで入ろうと思ったんだよしきは。それはもう単純に、でも動画やっぱり勉強したい、うん。学びの方が強かったか、ね、学びの方が強かったんだ。なるほど、なるほど。まあ、そうだね。だってあの、 やなんですよ一応まあ動画作ったりとかしてたけど、はいはいはいまあ、やっぱ行き詰まってましたね正直、うん、やっぱユうスケさんの何、うん、てうのアシスタントっていうか一緒にお仕事させてもらえてなかったら、うん、かなり多分行き詰まってた気もする、ね、っていうのはある確かに確かにまあなんかゴールがわかんないもんな難しいよね動画。いやもう難しいっす、ねまあ、自分の好きなものを作るのが動画だよって言ったはいいものに、ね、やっぱりどうスキルを高めていくかっていう話はちょっとやっぱ難しい話で、うん、そういうのはやっぱりね 現場で体験しないとわからない、ね、ものだよね。やってみないと。確かに確かに。僕もなんかそのトランスで、あの、制作とか、たまにアシスタントとかで連れてってもらえるけど、うん、まあそういうのやってみないと制作が本当に楽しいのかとかもわかんないし、ね、やってみて、やっぱり今はなんか自分で作りたい動画作りたいっていう思考にもなってるっていうのは結果的にあるっていう。なるほどね。いいね。でもやっぱそういったなんか気づきとかを、まあ、 で、よしきはそのやっぱ経験をさ、たくさんそのトランスインカの方で、ま、積ませてもらってさ、今こういう思考になってるけれども、うん、まあ、やっぱ分からない人たち結構多いから、そのなんか自分の原体験を生かして、なんか多くの人にね、選択肢を作っていけたらなって思いますね。思います。はい。思いますねってなんか言わせる感あるけど。<笑>いや、そうね。そう、なんかそう思った俺は普通に。そんな感じですかね。そうですね。なんか最後に言いたいことあります大丈夫ですかえー、っと、 YouTube やってます<笑>。<笑>てめえてめえお前ルーズしか勧誘すんな、別にいいけど。<笑>まあなんか、いいね。そうね。すけースさんの動画も、最近 Vlog 乗っけしたよ、そういえば。Vlog 見たよ、見たよ。うん。さすがやっぱドローン上手いなと思った。<笑>あ、あると思います。さすがなんかあ。あれでもでも、僕あれじゃないですか。ドローン自体は結構素人じゃないですか。まあまあまあ。だから、そう、初めて買った時ぐらいじゃん、普通に。買ってからすぐじゃん。で, ね、で、あの攻め具合と。 まあ編集もやっぱりさ、一緒に、ね、いろいろやってきたわけだから、<笑>まあうね、やっぱ上手かったね、すごく。ごってのは思った。だからちょっと引き続きたくさん Vlog 上げて、そうですね。見ている人たちの選択肢をね、作っていきましょう、ともに。はい。はい一緒に頑張りましょ。そういった感じで、まあ今回はヨシキとの、えー、対談でした。皆さん今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん、また明日。さよなら。また明日です。また明日。さよならじゃない。また明日した。<笑>